タイミングがめちゃくちゃいいけどな。はい。えー、っと、ホットアイマスクなんですけれども、あの、僕も今朝やっております。あの、やっぱりちょっと睡眠深くとってしまったりとか、えー、前日に水分取りすぎてしまったりすると結構僕ね、むくみやすくて、なのでホットアイマスクはもう常備です。あの、撮影行った時にも必ずホットアイマスクはつけます。はい。まあ、その話は置いといてですね。えー、今回、僕の YouTube サブチャンネル、 え、大川祐介の部屋でこのポッドキャストを聞いている方は、あれなんかちょっといつもと違うなと思った方がいたら、あの、おっしゃる通りです。あの、今回はもう完璧に音声のみでお届けしております。あの、今まで音声のみでお届けしますとか、あの、動画クリエイターがあえて音声のみとか、結構音声にこだわっていたんですけれども、え結局 YouTube のサブチャンネルでは、あの、動画 を、僕が喋ってる姿をお伝えしながら、あの、配信していたんですね。で、それはなんでかっていうと、まずこのサブチャンネルっていうものは、あの、メインチャンネルを収録するその構図と、バッチリとしたセットアップで、えー、口の練習ですね。このメインチャンネルでスムーズに話すために、えー、ちょっと準備運動としてこのポッドキャストを10分間行って、えー、配信するっていう、まあこの流れが割とその、なんてだろう。 メインチャンネルの質を上げる上でもすごく重要だし、えー、本当にその時間をかけずに、本当に時間をかけずに練習して、かつアップロードして、えー、それもコンテンツとして楽しんでもらえるっていう、まあ本当に一石二鳥な、あの状態だったので、まあ継続して、まあ当初はまあ数日に一遍とかメインチャンネルを取る。 時に収録していたものが、今では毎朝7時に投稿しているというわけで、まあ、結構ね、あの、コミットしてやっているわけなんですけど、それはま、音声コンテンツにかけるね、思いといいますか、可能性が、すごくでかいから、こういう配信になっているんですけれども、あのー、でも今回のね、タイトルにある通り、そのコストパフォーマンス、コスパが大事っていうテーマにてお話しさせていただくんですけれども、ま, あ、まず、そうですね、この、 まあ、サブチャンネル映像だけじゃなくて、音声のみでお届けするっていうのは、まあ、ある人の検証である、検証としてやっているので、あの、これでもしね、あの、再生回数というか、視聴回数が著しく落ちたのであれば、まあ、ポッドキャストとか、あの、スポティファイ、アップルポッドキャスト、 で、聞いている方っていうのも結構多くて、まあ正直 YouTube であの動画で流れているか音声で流れているかに関しては、まあ正直あまりね、重要じゃないかもしれないですけれども、ここでね、結構あの変化が訪れるのであれば、ちょっと考えなければいけないなっていうふうには、まあ思っておりますと。で、まあ。 あの、すみません、順序がいろいろおかしいんですけれども、なんで、まずこの音声のみで、あの、動画を撮らずにお届けしているかって言いますと、えー、ポイントが、ま、二つぐらいありまして、まず一つ目は、あの、メイン収録よりも、えー、こういったポッドキャストの方が、更新頻度が高くて、割とコミットメントしなければいけないっていう状態になってしまったこと。あの、まあ、先ほどもお伝えした通り、メインチャンネルの前に収録する、 えー、のではね、収録していたんですけれども、あのー、何て言うんだろうな、メインチャンネルで収録する回数が減ってくると、 このポッドキャストのために割とスタジオをセットしなきゃいけなかったんですよね。で、そうなってくると、毎回そのかける時間がめちゃくちゃ多くなってきてしまい、あの、収録する回数も減ってしまいとか、ま、いろいろちょっと、あの、効率が悪くなってしまったんですね。なので、ちょっと映像をなくして音声のみでお届けすると、あの、編集の工数もかからないし、あの、収録する方の僕の 工数もかかからなないいいいしっっててう、まあ、本当にに、あのー、生産的に進めるののと思ったたたでで今回はまあ検証させていただいたって次第ですね二つ目がですね、あの、これちょっと厳密には言えないんですけれども、トランスサロンでも、あの、配信してるので、もしよろしければ遊びに来ていただきたいんですけれども、あの、7月の上旬から、えー、スタートするプロジェクトがあるんですね。えー、それは、まあ、基本的に僕がお台場にずっといるんじゃなくて、割と、えー、まあ、なんか動き回ったりするんですけれども、えー、そのい、その1週間、2週間が そのプロジェクト開始するのはそのはそことを考えると、あの、毎回動画を撮って収録するっていうのが、マジで無理になってくるんですよ。絶対に。だから、音声のみで、こうやって考えていることを、えー、お伝えできるっていう、まあ、状態に慣れておいた方がいいかなと思ったので、えー、まあ、言うてもね、その、 ポッドキャスト、アップルポッドキャストとスポティファイでメイン配信していまして、えー、YouTube のサブチャンネルでも配信してるんですけれども、まあ、もし、あの、僕の顔が見れないという方はすいません。あの、メインチャンネルとかを存分に楽しんでいただけたらと思っております。で、えー、あとはそうですね、三つ目もポイントあったんだけど、ちょっと忘れちゃったからいいや。はい。まあ、そんな感じで、まあ、引き続きね、ポッドキャストを行っていきますので、よろしくお願いいたします。で、コストパフォーマンスに関してなんですけれども、あのー、 コスパって結構大事だと思っていて、例えばお金を稼ぐっていう、まあ1億お金を稼ぐっていう感覚値でちょっとお話をさせていただきます。で、 えー、基本的に僕も小さな頃に、まあ漠然とお金を稼ぎたいっていう思った時期もあったんですね。えー、今はあまりそのお金を稼ぎたいっていう思いはなくて、むしろあの大きなことをしたいとか面白いことをしたいっていう物語の方がすごく大事になってきているので、まあ、正直お金はもう本当に血液のようなもの。あのトランスタルにそこに詳しく書いてるので見ていただきたいんですけれども、まあ、血液のようなものなので、正直どうでもいいんですよね。えー、ってなってきた時に、 あのー、ちっちゃなところに、ちっちゃな時にそのお金を稼ぎたいって思いはあったけれども、なんか稼ぎ方の方がすごく大事だなっていうふうに、まあ多くのその、まあ僕が尊敬するスティーブ・ジョブズとか、まあ彼はお金稼ぐっていう、そういう概念もないけれども、まあそういう人たちを聞いて学んでいったんですね。で、あのー、 なんて言うんだろうな。1億円稼ぐってなった時に、じゃあ365日、1日も休めずに、えー、毎日10時間ぐらい働くってなって、まあ、1億、10億手に入れたとしても、それって果たして幸せなのかっていうことですね。で、まあ、あの、ここだから言う俺の母の話なんですけれども、まあ、あの、女で一人で育っ て, てくれて、まあ、今に至るわけなんですけれども、まあ、好きなことやれようっていうふうに話してるんですけど、まあ、やっぱり、あの、 あれですね。保守的って言ったらあれなんでお母さんは全員保守的だと思うんですけれども、やっぱり、あの、しっかりと稼ぎを、あの、取るような仕事についていまして、で、やっぱりその、ね、まあ、すごく当たり前のことなんですけれども、平日毎日働いて、で、割とストレスも溜まりながらも、あの、お金を稼いでるわけです。で、まあ、それが、もちろんね、ほとんどの人たちはそれで、まあ、生計を立っ て, ているし、幸せならだと思うんですけれども、えー、僕は、 一生懸命働いて、一生懸命じゃねえや、もう嫌なこと、嫌なことばかりして、あの、つまらない仕事をやって、一億円稼ぐよりも、本当に好きなことをやって、遊びまくって、真面目にね、真面目に遊びまくって、あの、一千万稼ぐ方が、僕はこの長期的というか、あの、最終的に稼げると思うし、えー、人生全体で見た時の、まあその積み重ねというか、その幸福度、もう圧倒的だなっていうふうに、 思ってます。あの、すいません。今、子猫のテスラちゃんがマイクですごい遊んできて、ちょっと一回、ちょっと、ちょっと待ってて。<笑>ごめんなさい。まあなんかこのね、子猫のテスラちゃんと遊んでる様子も、ポッドキャストでお届けできないということで、かなり寂しいわけなんですけれども、まあそうなんですよ。結局、あの、あの、お金の稼ぎ方っていうのもすごく大事になってきていて、まあ、僕は、あの、なんてだろうな、本当に効率的に、 別にお金僕ね、お金稼ぎとかしたいわけじゃないし、お金持ってるわけでもないし、めちゃくちゃ使ってるんでね。あの、持ってるわけでもないんですけれども、これ共通して、えー、まあ、成功者と言われる人たちが言うのは、お金ってのは貯めるもんじゃなくて、えー、稼ぐもんだっていうことなんですね。あの、使うもんなんですよ。いわゆる。 あの、貯蓄はね、もう必要ないですし、むしろ、この貯蓄、貯金よりも、えー、信用を貯める方がすごく今の時代大事と言いますか、あの、そっちに、 まあ割と投資をするという考え方がすごく大事だと思っています。で、まあコストパフォーマンスって話で割と今回そのサブチャンネルでもう音声のみでお届けするっていう話なんですけれども、今までその映像を撮って、あれですよ、レッドのヘリウム 8K ですよ。ヘリウム 8K で収録してそれを書き出していたんですね。まあ割と圧縮してはいましたけれども、それだけで書き出し時間も含めると、まあ1時間ぐらい。 まあ、かかったと思うんですよ。間違いなく。1時間ぐらいかかっていたものが、あの、音声を収録するだけでですね、も う, う、5分ぐらいで終わると。って考えたら、明らかにこちらの方がコストパフォーマンスはいいんですよ。なので、まあそういうなんかコストパフォーマンスの質っていうものは、やっぱ年々磨かれていくと思うし、まだ僕とか僕たちは、そのなんての経験ってのが、まあ圧倒的に浅いので、まあ本当に自分をたまにね、客観的に見て、 えー、俯瞰的に傍観して、えー、今の現状を見て効率化できることは効率化して、えー、追求するものは追求するっていう、あの判断軸を持っといた方が、最終的に仕事にもね、えー、うまくつながるのかなと思ったので、今回はこの話をさせていただきました。はい。まあ、なので、あのー、お便りとかね、引き続き、今回読んでないですけれども、お便りとかも引き続きやっていますので、えー、もしよければ僕のその、まあ、概要欄から、 飛んで今回のそのポッドキャストの音声のみなんですけれども、えー、それの感想とか、あの、YouTube のサブチャンネルで見ている方は、あのー、コメントいただけたらと思っております。で、今後ね、おそらく本当に音声のみでお届けする予定ですし、音声のみでお届けした方が、あのー、本当に耳だけで、 フォーカスして聞くことができるので、あのー、このスタイルっていうのは確立していこうと思っております。なので今後ともよろしくお願いいたします。それでは今日の収録も以上となります。どうもありがとうございました。さよなら。